皆さん、こんにちは。今日は RV パークスペース北楽の方にお伺いをしておりますで。今日はなぜここのキャンプ場に伺ったかと言いますと、まあ私の動画でも散々取り上げてるんですが、こちらの防犯カメラ。でこの防犯カメラはただの防犯カメラではなくて、なんと 4G 回線でつながる 防犯カメラになります。なので、どこでも設置ができる。今までは Wi-Fi がないと使えない防犯カメラをご紹介してきたんですが、今回は G 回線で使えて設置場所を選ばない防犯カメラのご紹介をいたします。特にキャンプ場等で盗難、それからお子さんを心配されている方、まあ、そういった時に、 監視カメラを使いたいという方は、ぜひ最後までご覧になってみてください。で今日は、まあ、このキャンプ場を使ってみて、防犯カメラの特徴についてご紹介をしていきたいと思います。まず、こちらの防犯カメラなんですけれども、実はこれは、こちらに031というふうに書いてあるんですけれども、 実はこれレンタルになります。で、これはレンタルなんですけれども、価格的には非常に良心的な価格設定になっていて、まあ1日から5日間プランで、まあ 18,700 円からという非常にリーズナブルな価格になっています。まあキャンプに合わせて、まあレンタルとして使うという方式になってくるんですけれども、まあこちら、 監視カメラレンタル、オンリースタイルさんが提供しているものになっております。この監視カメラの特徴なんですけれども、太陽光駆動でコンセントがいらないということになります。でこれ見ていただくとわかるんですけれども、こちら、ソーラーパネルがあります。で、これもレンタルの費用の中に入っていて、非常に大きな パネルになっています。で、これで、まあ太陽光駆動なので、まあコンセントがいらないということなので、こういったキャンプ場、ここは、まあ、人工キャンプ場というか、まあ Wi-Fi とかももちろんあったり、コンセントとかももちろんあったりもするし、こういったトランポとか、またキャンピングカーなんかでも、もちろん、電源があったりするケースもあるとは思うんですけれども、外でこう使う、外で何かを監視したいというときは、この、 ソーラーパネルというのが非常に生きてくる。今日非常に天気がいいんですけれども、まあそれがすごく生きてくるということになります。で、二つ目は、なんといってもこの簡単設置と構成、構成部品としては、今映しているものなんですけど、このカメラがまずあり。あとはこちらの三脚。 6メーターまで伸びるものになっていて、観客で足が3つあるタイプなんですけど、さらにこう、下にドンと土台がついているので、倒れることもないということになります。で、さらに倒れるのが心配な場合は、こういった倒れないような形で、転倒防止の、まあ、こういった水を入れて重りをつけて、転倒防止するような、まあ、そういったものもついてますんで、 まあ、こういったもので対策することができます。で、このカメラ自体は、まあ、もちろん防犯カメラと、まあ、いうことになっているんですけれども、画素数としては、まあ、400万画素ということなので、まあ、かなり高精細なものになっています。まあ、私のチャンネルでも、Amazon でも売られているカメラも非常に今、機能としては高くなってるんですけれども、まあ、それと比べても、 コリジェクトに効果室になるということになりますそれから一番大きなポイントとしてはこちらですこのオンリースタイルさんというと私も実はキャンプあまりやらないので知らなかったんですけれどもこのようにバッテリーが非常に得意な会社さ ん, なんですってこれの中にバッテリーとでこの高 G 回線となる こちらのルーター関係が入ってるんですけれども、まあ、この下がバッテリーになっています。で、まあ、これらがあって、で、外でも OG 回線でつないで見ることができる。後ほど携帯でお見せするんですけれども、まあ、どこでも遠隔で状況を確認することができます。で、先ほどご紹介した、この 今、ソーラーパネルでチャージしてるんですけれども、まあ、こういった形で、で、105ワットという電力があります。電力供給をしてくれるので、まあ、非常に効率も良くなっていると、まあ、いうことになります。はい、で、これ、電源供給として a c 1 0 0トも使えると、まあ、いうことです。で、あとは、瞬時に、 まな、あ、繋がるということなんですけども、こちらをご紹介させていただくと、携帯、もちらの方ほとんどだと思うんですけれども、こちらのアプリがあるのです。で、今もうパッと繋がったのをご覧いただけたかと思うんですけれども、こういった状態で、もうすぐに瞬時に繋がるというのも、まあ、大きな特徴になっております。で、ちなみに、この、今、撮影している状況を、 まあ、収録することはもちろん可能なので、その場合は、ここのボタンを押します。はい。で、これで今、私が今、収録している状況というのが見えると思うんですけれども、で、これ、PTZ 方式なんで、当然、ワン画面だけじゃなくて、こういった形で、360度、しっかりとこう、動いてくれるようになっていますので、まあ、冒頭でご紹介した通り、まあ、お子さんがどこに行ったのかっていうことも、 しっかりと、このカメラ上で監視する、確認するということがちゃんとできるようになっていると、まあ、いうことになっています。なので非常に、まあ、設置場所、よくある監視カメラではもう一つのシーンしか撮れないといった、監視できないといった、そういったものもあったりするんですけれども、まあこれはちゃんと PTZ 方式になっているんで、 あんとこういうふうに全周見渡せるような形で、まあ動いてくれるカメラになっていると、まあいうことになります。こんな感じです。で、ここは RV パークというして、で、近くに三井アウトレットモールの木更津、ど真ん前にある RV パークになりますので、まあぜひ、まあキャンプ、まあキャンプといってもまあ山の中でキャンプをするというよりは、 むしろ、まあ、外で、キャンピングカーや、また、まあ、私も最近、車、また買えたんですけれども、まあ、言った、ミニバンとか、最近、車中泊が非常に人気になっておりますので、まあ、野外で、まあ、過ごしたいという方は、ぜひ、まあ、こちらの、RV パーク、グリーンベース、木更津、ぜひ、ご利用になっていただければなと思います。まあ、その際には、こちらの、まあ、監視カメラです。 その辺がすごく重要になってくるということになりますので、こちらの方もぜひ使っていただければなと思います。あとはカメラの設置の仕方をご紹介していこうと思うんですけども、非常にこれも簡単でして、まずこちら三脚になるんですけれども、今このような形で高さ調整ができるようになっています。特に力も必要ないです。 こういった三脚になってまして、まずこれ三脚を立てる必要というのが、まあ、もちろんあるということになります。で、こちらのカメラも脱着式になっているので、まあ、簡単にここで脱着することが可能になっています。で、この近くのケーブルがついてまして、一つが、これが電源ケーブル。先ほどご紹介した バッテリーからのケーブルで、で、こちらが、えー、ランケーブルになっています。で、それを、この、ケーブルがありますので、で、このケーブル。この、バッテリーのボックス。LTE 回線とバッテリーが一緒になった、このボックスがありますけれども、まあ、ここに、トッをするだけと、まあ、いうことになります。あとは、まあ、ソーラーパネルも、 晴れてる時は使われた方がいいかなと思うんですけれど、まあ、ソーラーパネル自体も、まあ、これが配線になるんですけれども、電源供給の配線をこちらの方に取り付けて、あとは、まあ、こちらです。配線ありますので、ここに取り付けるだけとい う,、まあ、いうことになります。あとはアプリを点にダウンロードしておけば、もうすぐにこのカメラが使えてしまうということなので、まあ、誰でも簡単に 使うことが可能、設置することが可能となっています。はい。ってことで、まあ、今回はこちらのオンリースタイルさんから出されていまこちらの監視カメラを紹介。特にこういった野外でのキャンプ場等で、盗難やお子さんの見守り、見守り用として、監視カメラを使いたい、使う場所を選ばず、 使える監視カメラが欲しいという方にとっては非常にお勧めできるこちらのカメラになりますのでぜひ詳細は概要欄の方に貼っておりますので一度ご覧になっていただければと思いますまた次の動画でお会いできることを楽しみにしておりますそれでは失礼をいたします